はいどうもゴミです。さて本日は紬組さんからお届けしてまいります。で、今日はですね、クイヒードラゴンライダーに関して見ていこうと思っておりまして、これ今、タンホール14においては、 あの世界大会レベルの、まあ、そういった、まあ、トップクラスの大会だったり、あとレジェンドの上位勢でもかなり愛用している方が多い戦術ですね。で、食い火がやっぱり上手い方にとってはすごく使いやすいっていうまあ、特徴があって、何せ食い火が途中でやられてもドラゴンライダーだけ最後まで持ってきちゃうぐらいのあのポテンシャルを持っているその組み合わせなので、 やっぱりですね、あの、弱いわけはない。時間切れだけがやっぱり辛いところかななんていうふうにも言われる。まあ、そんな戦術の、今日はタウンホール13バージョンですね。これを見ていこうというふうに思います。えっ、ー、と、練習対戦から見て い, かいこうかなと思ってるんですけども、クラッシュユナイテッド戦ですね。こちらを、えー、出していきましょう。で、えっ、ー、とですね、今日は合計3本が13、1本14からなんですが、 えっと、まず見てもらいたいのがこれですね。バリさんのアタック。バリさんがやっぱりね、この攻めうまいんですよね。で、あのクイヒーパートを、えっと、どういうふうに使っていくのか、ドラゴンライダーをどう使うのか、であとタウンホールをどうケアするのか、この辺を見ていってほしいんですが、まずですね、何せこの攻めが13で使いやすいのは、こんな感じ、タウンホールに突撃カイエティを投げて、 でも、今回援軍バッテ連れちゃいましたよね。で、さらにこうね、クロス棒にダメージ入れて周りの防衛をこう投げ倒していくっていう。これタウンホール14時でできないんですよね。あのー、ポイズン効果があるので、えっ、ー、とー、タウンホール壊した瞬間にイエティが完全に足を見比しちゃって、で、ろくな仕事をしてくんないっていうことがあります。なんですけども、タウンホール13ではこのトツイエティをまずタウンホールに投げ込めるっていうメリットがあるので、 これでもうサイドカットをだいぶ綺麗にできてますよね。このサイドカット効果のおかげで、アーチャークイーンしっかりとこの、えー、グランドボデンのね、いる方面に歩いていきまして、壁を割って中に入っていくという感じですね。で、うまい、バリさんやっぱりうまいのでね、あのー、なんていうのかな、細かいところまでいったらキりがないんですけども、ここのカットしっかりしていて、キングをね、透石に入れていく、で、アーチャークイーンはこっちにまっすぐ詰めていくっていう、こういうね、この面の取り方、この面を全部、 綺麗にしていく突撃艦クイーンキンキグですよねこういったルート作りをもうスピーディーにしてるってところがやばいですね。さらにここ、えー、っと、4次側、5次側ですね。ここね、えー、クイーンがそれないようにバルーン1体出して迫撃壊すとか、これね、迫撃のダメージが怖いんじゃないんですよねキングがあ。クイーンが反れちゃうのが怖いので<笑>、うまい。すごいですけどね。はい。まあ、こういうところっていうのはね、まあ、あるにせよ、やっぱり言えるのは、 えっと、アーチャークイーンでしっかりとタウンホール周りを処理してからのドラゴンライダーパートの繋ぎですよね。で、その中で着目すべきはこの攻めで言うと突撃艦イエティが使えるってこと。で、まあ、それ以外はね、割とタウンホール14で見る、えー、クイヒードラライダー。まあ、そんなた、大して変わんないですね。あの、本当はこれ多分トースキキーをアーチャークイーンで処理したかったと思うんですけども。で、ここら辺までこうね、えっ、ー、と、ロイヤルチャンピオンとキングで見て、 で、透析機この辺までをこうクイーンで見て、で、ドラゴンライダーはここの線をこうね、流していこうというふうに思ったんじゃないのかなという気がしますが、まあ、結果的にはドラゴンライダーが透析機を壊しましたけども、外周に行ったクイーンがしっかりね、えー、最後まで生き残ってくれてるんで助かってますね。で、今のフリーズもよく、うんリと陸のクロスボを止めましたよね。アチャクイーがやられそうなところ、ドラゴンライダーを やられないように、スケルトントラップ止めるとかいうことを僕だったらあの考えちゃうんですけども、その後の流れ的にクイヒーが来た方が圧倒的にま強いので、そっちを生かすためのフリーズにしたというところですね。お見事です。という感じで、タンゴール14うーんと、えー、どこが違うのかっていうところを、ね、今日はまあ中心に見ていきたいというふうに思うんですが、もう一本ですね、いきたいと思います。これですね。えー、これシッチョさんが攻めているアタックになります。クイヒドラライダー。で、 これも、ね、食い火がまあすごくうまいですね、<笑>本当にうまい。で、タウンホールを取る時の方法って、えー、とアーチャークイーンで取る方もいるんですけども、結構それって、あの個人的にはリスクがちょっとやっぱ高い、まあ、やれるんですけども、あの他の方法で取れるのは取った方が、まあ、自己率低いのかなという気はしますね、今回は、えーと、ウォールバスターを当てていって、タンンホールに、えー、向かわせるんですけども、 ちょっとね、あの、先に言っちゃうと事故が起こるんですね。事故が起こっちゃって、ウォールバッサーが届かないから、もうとっさに、えっ、ー、と、なんだ、えー、キングでタンフォロー処理するような形を作って、いや、違う、これ違うな。間、まあ、違いましたこれキングで処理する人いますね。ここちゃんとカットしてるんで、キングで初めからタンフォロー処理するつもりでいるんだ。で、ここ、火力が高いんで、イエティをウォールバッサーにつ、えー、けて入れることによって、 スーパーガーゴイルのダメージをそっちで吸収させてその間にアーチャークイーンが先に進めるようにしたりとかあとはえっ相手のアーチャークイーンですね当たるところでグランドオーデンゾーなんかもあって結構火力を分散させる必要があったからこれクイーン守るためのウォールバスターですね完全にこれプラン通りですねうま<笑> そこまで考えてるのかって感じでな。で、これをやったとしても、アーチャピーの体力がこんだけ削られちゃうって言葉やんなかったら、やっぱクイーン落ちちゃうっていうところを見極めてんでしょうね、シチョさんは。ほんと、なんかシチョさん、あれですよね、あのー、前、twitter でちょっと、あの、顔を少し見たことがあったんですけども、イケメンだし、プレイもうまいし、ずるいな。<笑>とか、ちょっとね、焼きもちを焼いてしまいますけどね、はい。 で、中央部分にア着クを入れていくと感じですね。で、この攻め方をする場合、結構多いのが、やっぱこの、えー、九角形みたいな感じの配置、こういう配置に対して、あの、中央のこの部分にア着クを入れていくパターンが強いですね。ここに入っちゃうと、もう壁の外側をもう殴りたい放題なので、ゴリゴリ殴れちゃうんですよね。で、それで、えー、ルートが狭まった限定ルートをドラライダーがしっかりと密になって突っ込んでいくという形で、でさらに、後ろから来るガーゴールが出てますね、これ。 この回収がゴールすごい大事ですね。こういうの早めに出しかないと、あの、このクイヒドラライダーって時間切れがマジで多いあの戦術になるので、あの、時間のケアすごく大事ですね。で、えー、最終盤、ね、えー、あとワーチャークインがもうこの壁の外にはちょっと出にくいんですけども、もうドラゴンライダーこんだけ残ってればもう問題なしですよね。まあ、クイーンに関してはクロークも残ってるんで、やろうと思えば壁はクロークでこんな感じでこじ開けることもできるしっていう、ここまでクロークを残せるやっぱりクイヒー力があってこその展開では、 あるんですけどもタウンホールのケアっていうのが、さっきのと突撃機イ E ティでやるとか、今回はキングで処理しましたけども、まあ、そんな感じでですね、あいろいろタウンホール13よりもバリエーションが作りやすいっていう感じですね。ドラゴンライダーで、ね、タウンホールを処理する手もありますよね。うんちょっとまあ破壊率をうまく調整しないと、51% 超えないとギガテスラだったりギガインフェルノにならないんで、ドラゴンライダー反応しないとてのがあるんですけど。 反応させられるレベルまで破壊率が持ってきるんだったらそれもありですよね。で、えー、ちょっとですね、もう一本はタウンール14を比較として見てみたいと思います。こんな感じですね。えっ、ー、とチョコさんのアタックは、まあ、チョコさんのクイ取られたら結構見ったことがある方多いんじゃないかな。あの他の YouTube の動画とか で, ですね。うまいです、これもやっぱり。で、タゴール14の場合って、やっぱりこのポイズン効果がすごく痛いので、あの、 とに言うとです、ね、これ突撃艦をターンホールに投げるんですけどスニークゴブリン入れるんですね、ここに。なので、もうターンホール壊して終わりなんですよ。まあ、その周りにあるそのトルネとかがあった場合だったり巨爆があった場合それを解除してくれるっていうのはあるんですけどそんなになんていうのかなアドバンテージになる突撃艦ではないんですよね。あの13ほどですよ まあ、タンホール14 の, あのこのギガンインフェルノってめちゃくちゃ強いそのポイズン効果が強いんで、まあ、それを突撃機一発で潰せるのはアドバンテージなんですけども、まあ、13に比べたらやっぱりちょっと見劣りするかなって感じですよね。 イエティで、周りまででで壊せちゃうんででタウンホールを壊す前にしっかりとですね、こういう黒風船、あ黒バルーンでこう、ホーミング回収したり、相手のババキン、あとはクロスボウ2本受けるところ、レイジを切らさず、しっかりとアーチャークイーン延命していくっていう、まあ、こういう基本がやっぱりできているっていうのは、まあ、言わずもがなのポイントですかね。さすがバリさん、あ、チョウさんって感じですね。 でえっ、ー、とクイ、えー、とキング、これ多分ちょっとここに入れるはずじゃなかったと思うんだけど、多分こっちのアーチャークイーンをたげって、ヤクンがこの壁開けて、ね、こっちの投石の方に入ってくれる3段だったと思うんだけど、多分これは5、3のキングの動きですね。まあ、だけども、そこから投石残ってもいけちゃうっていう、まあ、さっき言ったように。 もうだいぶそのクイヒードラライダーってあの戦術としてのアドバンテージが高いせえー、っと詰め方になるので行けちゃうんですよね。ガーゴールにはしっかりポイズン、ストライカーにはフリーズということで、ここはレイジ、えー、呪文2枚使ってですね、えー、対処していきます。で、突撃間ですね、上、一時方面から出てきてますこれ若干トーンも早かった気はする。まあ多分ストライカーがやられないように早めのトー打ったんでしょうけども、 タンフォルに届く前にこれ溶けちゃうんですよね。これ危なかったですね。あの、ホーミングがあったら起っこっちゃってました。で、ギリギリタンフォールの手前で落ちて、中からはこう、スニークゴブリンですね。ゴブリンを先に出して罠を解除してからのスニークゴブリンで、きっちりとタンフォールを壊していくと。で、その後はもうゴブリン立場もうやられるしかないんですけども、逆にポイズン効果っていうのは、えー、誰もそこに入っていかないので、まあ、実質無効化できたという感じですね。で、タンフォールをね、うまいなと思ったのは壊してからのロイヤルチャンピオン。 をを、えー、ンポール周りを掃除するためにこう出していくんで、すねでまあ最終的にはこの5時方面、あ、7時方面かな。もう透析ゾーンでみんな合流するわけなんですけども、こういうふうにガーッとね、合流していくんですけども、あのロイヤルチャンピオンをやっぱ出すときって、あの迷うと思うんですね。こういうふうに、えっと、進行方向から見たどちら側から出すかみたいな。 タンホールの周りを処理するのに出すのっていいのかもしれないですね。そこにシングルインフェとかあったらきついんですけど、それがないのであれば、シングルインフェがないんであれば、タンホール周りって言っても、タンホールさえ壊しちゃえば大した火力ないのがまあ、通常なので、そこのケアに出すっていう方法は、あの割と使用頻度高いのかな。迷ったらそこから出してもいいのかなっていうぐらいに、個人的には思ったりしていますね。はい で、ラストに関しては、えっ、ー、と、こちらですね、から見ていこうと思うんですけども、ラバルを一本見ていきます。で、えっ、ー、と、クイヒドラゴンライターとまラバルの違いってどこにあるのかなっていうところをちょっとこう考えていきたいんですけども、うん。 やっぱりラバルの方がスピードは少し あ, のあるよなっていうところを感じますよね。まあ、ヘイ室の呪文を持っていけるっていうところもでかいですし、まあ、それによって施設をね、えー、と効率的に壊していけるんですよね。あの ドライライダーってもうそもそも5体とかそれぐらいしか積めないから、あの、まとまって動いていくしかないし、で、まとまっていくっていうことは、あの、広い範囲を同時に壊せないんですよね。なんですけども、えー、ラバルであれば狭い、えぇ、ー、広い範囲を一気にこうね、えー、っと、散らかしてこう、 一斉に壊していくみたいな使い方ができるんで、そこがアドバンテージなのかなっていう気がしますね。で、えー、これも突撃艦イエティ、おそらくこれですね、イエティで、あのー、相手の援軍を釣って全部処理しきりたかったと思うんですけども、ちょっとそうは言ってくんなかったですね。なんでアーチャークイーンで釣っていくっていう形になっていきます。レイジーを使ってストライカー、さらにババリアンキング12時方面カットですね。お見事ですね。すごくスムーズに入っていきます。まあ、こういうところがやっぱで、ね、できない この食ララい火、まあ、が落ちちゃった場合にラバルの方が割とスピードはあるけどもあの破壊力はないっていう感じかながするとこですよね食い火がいなくなっちゃうとあのそこでゲームオーバーになるケースが多々ありますので、まあ、それに比べてドラゴンライダーは食い火がいなくなってもワンチャン全開まで伸びるけども時間が足んないっていう、まあ、そこの違いですね えっ、ー、とこれ2分30秒ぐらいで、えー、と全開してるんですがあのー、ここからドラゴンあとドラバルパートが出てから始まってから約1分間で全開に持っていけちゃってんですねこれドラゴンライダー使うとやっぱり1分2 3 0秒ぐらい見ておかないと全開まではなかなかあのー、破壊が進まずにゆっくりゆっくりいくので来れないんですけどもこの辺がやっぱりそのドラゴンライダーとラバルの違いなのかなっていうところですねはい でさらに、えー、と, ちょっとこれをですね、さっきのドラゴンライダーパッドでは見れなかったんですけども、これ、あのー、タウンホールのケアをこうねバルーンでできちゃうっていう、まあドラゴンライダーでもできちゃうんですね。まあこんな感じで、爆破ダメージさええー、と無効化してしまえば、タウンホールにこうヘイストかけていくことによって、ポイズン効果食らわずに、あのー、動きはスローになっちゃうんですけども、でもやられないんですよね。ダメージがそこから入ってこないんで。まあ、ちょっとだけあのー、周辺の防衛からダメージ受けるけども、そこさえ耐久しちゃえばこうバルーンが最後まで生き残ってくれる。 これドラゴンライダーでも同じことが言えて、タウンホールを、えー、バルーンなりドラゴンライダーで処理しやすいっていうのがタウンホール13の特徴になってくるのかなということですね。そこもだから、あのさっき見てもらったえー、っとタウンホール13におけるタウンホール処理、えー、っと突撃艦イエティを当てていくレーングを釣れるパターンですね。これすごく美味しい。 でキングで壊していくさらにはドラゴンライダー今回はラバルでしたけどもこの舞台で壊していくこの3つの選択肢が取れるのでタウンホール14みたいにやっぱりそのキングで壊していくかないしはクイーンで壁越しに壊すか。 えっ、ー、と、突撃感を当てて、で、イエティではないですね。もう完全にスニ部ゴブで、えっ、ー、と、覚醒で壊していく。その周りはもう残っちゃってもしょうがないっていう壊し方をする。まあ、この辺に比べると、自由度はやっぱだいぶ高いですね。その、イエティが使えるっていう点と、あとドラゴンライダー、バルーン、こういった、えー、ユニットで壊していけるっていうね。あの、自由度が高いので、とてもですね、使いやすい、えー、編成になりますので、14でも当然、あの、無双できる。 強い戦術ですから興味がある方はです、ね、ぜひタンフこの13から始めてみてもらえると徐々にスムーズにこう上がっていけるんじゃないかなというふうに思いますのでご参考になれば幸いです。 はい。というところでですね、本日は、タンフール13におけるクイヒードラゴンライダーに関して見てまいりました。いかがでしたでしょうかこんな形でですね、私のチャンネル、あ の, ー ク, ラン回転のえー、クラン対戦の、えー、解説系の動画やっております。タンフール12から14まで幅広く扱っておりますので、ぜひね、これからもご視聴どうぞよろしくお願いいたします。そして、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 では本日この辺で終わりにさせていただきます最後までご視聴どうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ